それでは、ユーティリティとフィルターというお話です。まず、大きなユーティリティと小さなユーティリティ。ユーティリティというのは、コンピューターの世界では、汎用的な作業をこなすプログラムという意味で使っています。そして、そういうユーティリティには、まあ、大きなユーティリティと小さなユーティリティがあるというふうに言われますね。大きなユーティリティというのは、まあ、例えば、アーミーナイフ、えー、この1個に、 線抜きとか、コルク抜きとか、ヤスリとか、ナイフとか、いろいろついてるものは、まあ、アーミーナイフ。えー、こういう一つのプログラムが多くの機能をこなすようなものは、多くなユーティリティですで。便利なように見えますけども、えー、次のような弱点があります。一個のプログラムでいろんなことをするということは、まあ、指定がたくさん必要で、使い方が複雑になりやすい。それから、一つの機能だけ使いたくても、 大きなプログラムはウェで遅いとか複雑である。そして、えー、機能を増やしたり修正するのも大変である、まあ。そういうのが弱点だとされます。一方、小さなユーティリティというのは、まあ、個別のナイフ、単、えー、機能のナイフとか、ヤスリとか、コルキュークみたいに、一つのプログラムは単純な機能だけを提供するもののことを言います。じゃあ、複雑なことはどうするかというと、 複数のプログラムを組み合わせた対応すればいいですね。それが小さなユーティリティの考え方です。そういうふうにすると、大きなユーティリティの弱点が克服できると言われています。まず、一つのユーティリティはごく単純で使い方もすぐわかるとか、それから、使いたい機能に対応するユーティリティだけを動かせば済むとか、足りない機能があったら、その足りない部分だけを行う小さなプログラムを変えて追加すれば、 他のプログラム、既存のユーティリティと組み合わせて好きなことができる。まあ、そういうふうに利点があるというふうに言われています。えー、次はフィルターですけども、インテスというのは伝統的に小さいユーティリティの文化ですで。小さいユーティリティの場合は、さっきお話したように、複数のプログラムを組み合わせて動かすということが必要ですけども、そのための仕組みが前にあったパイプラインですね。 あるプログラムの出力を次のプログラムの入力につなげるのがパイプライン。で、パイプラインの途中にあるプログラムはですから、えー、標準入力から読み込んで、えー、処理を行って、結果を標準出力に書き出す。ですから、えー、あるプログラムは標準入力から何かを読み込んで、何か加工をして、加工した結果を出力する。そうすると、そのプログラムは、まあ、えー、パイプラインになっているとかは。か えー、次のプログラムはまた別の加工をして記録する。これをたくさんつなげることによって、複数のユーティリティを組み合わせて使うことができるようになるわけです。そして、えー、この日のプログラムのことを、イニキではフィルターと言います、まあ。フィルターっていうのは、なんかこう、あの、タバコにもフィルターがついてますけども、えー、なんか空気とか水をろ過するのはフィルターですよね。 ですから、通過させるときに何かいいことを行うというのがフィルターだというアナロジーで、ユニッではその小さなユーティリティで標準入力から読み込んで標準出力に出すようなユーティリティのことをフィルターという呼び方をするのです。ですでに学んだキャットとかもフィルターの一種だ。このやり方がうまくいったものには、どのプログラムの出力も 別のプログラムの入力として使えるようになっている必要がありますね。えー、そのためにはいろんな考え方があるんですけども、イの場合はテキストファイル。つまり人間が読み書きするようなデータを次々に入力したり出したりと。そうすると最後は、えーまあ、人間も見るわけですから、えー、テキストファイルは人間が見ることができます。そういうふうにして、えー、全部テキストファイルでやっていこうというのがインの考え方です。 じゃあ、これが具体的にどういうふうになっているかというのを、これから見ていきたいと思います。